ははいいいおはようごござざまますすラスカルでございます今日はですねお肉料理でございます。というのも先日ねあの胃の豚カレーを頂 い, いたセーフティーファームさんからねまた新たにね胃のお肉をいただきました。で今回はねまず胃の豚のミンチ肉こちらを 2kg と肩ロースこれを 1kg バラ肉をね 1kg ですねを今回頂きましたのでこの3種類調理を変えながらいろいろとね楽しんで 食べていこうと思いますとはいってもちょっとね種類が多くて仕込みがね時間かかりそうなんで今日作る分と明日作る分実際のね実食は明日になっちゃうんですけれども頑張って<笑>作ろうかと思いますはいで今日仕込んでいくのがこちらの肩ロースですねこちらのお肉は2ブロックありますんで低温チャーシューを作っていきたいと思いますまずチャーシューのタレ作りですね最初に白ワインとこちらの白醤油 みりん白だしとそれとここに昆布干ししいたけをかつお節とこれでフライパンに火をかけてアルコールをすべて飛ばしていきたいと思います沸く前に昆布だけ取り除いちゃいたいと思いますよいしょアルコールが飛んだら弱火にしてちょっとねだしが出るように煮詰めていきたいと思いますたもうだいぶ 煮詰まってきたのでこちらによいしょこちらで1つ目のつけだれは完成でございますそしたら2つ目のつけだれですねまずはお水とお醤油みりんとお酒化学調味料とお砂糖を少々チューブにんにくとおソースをでこれで火にかけて一旦ね沸かせていきたいと思います ッたら、OK、ですねこれでソース2種の完成でございますでこちらにお肉を入れてとでここに低温調理器を入れていきますとはいスタートとはい OK でございますと低温調理したお肉 こんな感じでございますこちらのお肉を粗熱を取ってからね冷蔵庫に入れて一晩寝かしていきたいと思います残りのバラ肉とミンチに関してはね明日調理していきたいと思いますはいということで本日は2日目でございますまずはねこちらのバラ肉を使って角煮を作っていきたいと思いますじゃあここにゆで卵をはっその間に こちらのね角煮用のお肉を準備していきたいと思いますはい OK でこちらのねお肉に焼き目をつけていきたいと思いますまずはこのまま強火でこんな感じで今表面に焼き目を入れ終わりましたんで 煮込むね、角煮のタレの準備をしていきたいと思いますお水を入れてこちらのお醤油と料理酒お砂糖とこれタレを温めてる間にね豚肉のほかに入れる食材の準備をしたいと思いますネギの青い部分と生姜ですね胃の豚肉のバラを入れて ここにネギと生姜をそういう方の圧力をかけて20分ほど煮込んでいきたいと思います今ね圧をかけている間にこちらのミンチ肉ですねを使ってハンバーグの種を作っていきたいと思います玉ねぎを1個みじん切りによいしょ、はいっと今日はねあのでっかいハンバーグを作るんで フライパンでね、直接種をこねていきたいと思います。塩、うん、と。よくね、混ぜていきます。あやべえ。解凍しきれてないわ、これ。うん、今、一旦やることが終わりましたんで、こちらをいただいていきたいと思います。 あうまい今角煮の圧が抜けましたんで先ほど作ったゆで卵を投入いたしましてと再度火をかけて煮詰めていきたいと思いますとはいで合わせてこちらのハンバーグをね焼いていきたいと思いますい弱火で火をかけて蓋をして 蒸し焼きにしたいと思います、はい、そしたら今ねこんな感じでだいぶ火が通りまして今回ね盛り付ける用のお皿にっひっくり返そうよいしょ、うん、いい感じっめっちゃいい感じなんだ。あつあつこれをまた戻してはいとあ っ, っ, っちょっと崩れたこっち面も蒸し焼きにしていきます そしたらハンバーグ、いい感じに出来上がりました準備した料理全て終わりましたんで盛り付けをして向こうで食べていこうと思いますはいということで今料理を盛り付け終わりましてこちらの部屋に移動してきましたでこれがねハンバーグの低温チャーシューかこっちが白醤油の味付けにこっちが濃口醤油の味付けとなっておりますでこれが角煮でございますねいやめっちゃうまそうなんだけど<笑> 早速ねいただいていきたいと思います。いただきます。ちょっとまずハンバーグがこれ二キロの二キロハンバーグ。いやお、崩れる。ちょっと断面が見せられないけど食べちゃいます。<笑>うん。うん、ま。やっぱり全然臭みないわ。 うん今回はねあの臭み取りの処理とか、まあ、牛乳も入れてないからそれでもね全然臭くないうんいわゆるその豚臭さっていうのはもう皆無ですねうんうまっあっか じゃあ、このちょっ と, ょっとシャーシューをこれがね、えー、白醤油の方かうまっちょっとこっちも黒醤油の方 切り方も厚切りで、まあ、部位も肩ロースなんでちょ肉らしいこのグッとした弾力はあるんだけど脂が甘いんだよ、ね、うんで今回あのちょっと火が入っちゃうからと思って温めずに常温ぐらいにしてあるんだけどそれでもね十分油が溶けるの普通のお肉みたいに、まあ、ラードとかじゃないけどああいう硬い感じ重たい感じは一切ないね。 にも行っちゃいたいと思います。うまそう。うんま。<笑>うん。取れない。 しんべつうまい。ハンバーグ、だめ、これだったら見えるかな。でしょ。しっかりと、うまそうなハンバーグに。仕上がっています。うん、止まんないんだけど。うん。うん、うまい。 今日さすがにねお肉だけで4キロちょいぐらいはあるはずなんだよねで他の具材も含めるともっとね5キロ近く多分あるからさすがにねお腹いっぱいになっちゃうなと思ってご飯は用意してないんだけどこれご飯欲しくなるな<笑>ちょっと失敗したなやっぱお肉いいねうまいわちょっと待ってこれあれだなもうちょっと我慢しきれないのでこの子いただきたいと思います を<笑>うい、ん、や<笑><まっ><笑>、うん、<笑>ほろほろだ。 ちょっと今回ハンバーグにソースをつけてないのでケチャップとマスタードも見えるかなこんな感じでいやうまそう<笑>うんまい。 ハンバーガーで食べたいこのパティうまいよな絶対よっ<笑>味玉のね、このシミ具合も半端じゃなくいい感じ<笑><よっ><笑>あまりにもうまいんで まあ、動画でーって言われて、あのね、送っていただいたんだけど、ちょっとね、嫁さんにも食べてもらいたいからね、夜、とっとくか聞いてきます。角煮と低温チャーシュー、夜食べますか。パ<笑>ップいます。<笑>かないいじゃ冷蔵庫入れてきまーす。角煮と低温チャーシューは、嫁さんの分を取り置きしておきました。じゃあね、まあ、ハンバーグはね、冷めちゃったりすると、どうしても硬くなりやすいので、これは完食したいと思います。 ちょっとなくなっちゃったんで、二本目のこの子。<笑>い<やー><笑><よっ><笑>うん。この部位がどうしても端っこだから、脂がね。 めっちゃ多いんだけど。重くないんだよね。ってか、甘。とにかくね、油が甘い。<笑> う, んうん。うん。<笑>そしたら、こちらが。最後の。一切れでございます。 ごちそうさまでしたはい、ということでね今、井の豚のフルコースを食べ終わりましたまあ、今回ねハンバーグ、低温チャーシュー確認とね、各種それぞれ料理を作ったんですけど、まあ、料理法は違えばね、全然旨味も違うし、ただ油の甘さと軽さっていうのは、どの料理にしてもね、際立ってたやっぱり明確に豚とはね違う旨味が確実にあっていや めっっちゃうまかった。<笑>まあ今回はね、ひき肉とブロック肉をいただいたんですけれども、セーフティーファームさんの方では、薄切りのお肉とかももちろんございますので、ぜひね、こちらのセーフティーファームさんの胃豚、興味がある方は買ってみてはいかがでしょうか。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価、お願いします。じゃあね。はい<笑>